武田武士団かっこよかったな名前も名乗らねえで人の手柄横取りしようとするやつがか名乗ったぜ手柄奪っても文句ねえよなそういう問題じゃねえ、まあえー